日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらスプラトゥーン2セブンイレブンコラボカップ麺2種類と、ま、セブンイレブンのコラボではないんですけど売っていたスプラトゥーン2 ス, スプラトゥーン2じゃないスリーだスプラトゥーン3コラボお菓子3種類そしてセブンイレブンコラボのカップラーメン2種類を食べたいと思います セブンイレブンとップスプラトゥーン3のコラボはこの前から行われていますがそれあとまた新たにカップ麺が販売されたので今日食べていきたいと思いますそしてその時についでになんか同じコーナーにこういうお菓子も置いてあったのでそれらもまとめて食べていきたいと思いますねしかしさすがにこのままでは食べられないのでカップラーメンの出来上がりを作って 食べられるようにするまでねその前にその前に代表してこのシーフ生かしたシーフード味ラーメンにちょっと中身を見せ顔を出してもらいましょう、うん、本当に生かしてるのかな、うん、蓋の裏にもいかない 垂れていますねでも全部取っちゃうと見せられ中身が大変中にはシール入ってましたよ、ね、カップラーメンでシール結構珍しい気もしますねではまずカップラーメンを作っていきたいと思いますので出来上がるまでしばらくお待ちくださいはい出来上がりましたおーこっちは蓋の裏貝インクリングイカちゃんですけど どうぞタコさんですねうーん<笑>まあ全部が全部そうなの同じようにイカタコで<笑>書かれてるかどうかは分かりませんがではさっきクリーミーの方は見せてたんでまずはこのイカしたイカスミアジラーンちょっ と, ょっと怖いなおお本当にスープが黒くなってきましたでは 生かしたたイカスミ味ラーメンから食べていきたいいきと思います続けてクリーミーなシーフードも食べていきますねそれでは<笑>あらイカスミの方はガーリックと書いている割には意外となんですね一方でクリーミーは、うん、まろやかなんだけどどこかで食べたことあるような味だな、うん、何かに似てるあそうかあれだ あれに似てるんだ。あ、先に言っておきますけど、グラタンとかドリアとかじゃないですよ。あ、チチューでもないです。ラーメンでまろやかといえば。さあ待て、本、いつもなら、一気に全部食べてというところなんですけど、今回は、ちょっと、中身がどうしても気になるこちらのグミを、さらに漬けて、私食べていきたいと思います。ああ、お ちょっと黄色で見えづらいですけどこちらがイカちゃんの海こちらがタコさんの海ですどちらもちっちゃくてかわいいかもでこのあとにこのガムとスナックも食べていきますねそれではうんお菓子の方は完全におまけがメインの方ような気がしますねなので量が少なめでちょっとあでも 食べたい時にはあっさりパックリ食べられるということでもあるのかイカリングスナックはサクサクだしグミの方はシュワーっと口の中ではじけてくるいやはじけるってことじゃないかな爽やかな気分にしてくれるかガムはんどうなんだろうごちそうさまでしたでこちらのまず最初に食べたこちらのイカスミ味ラーメンは 見た目の色は結構どぎついんですけど味は結構あっさりしていてガーリックと書いてありますがそこまで強烈にニンニクのパンチが来るわけではないですむしろほんのり効いていて食べやすいと思いますまあ口の中への影響は強いかもしれませんがで続いてのがこちらのクリーミーシーフードラーメンこちらはうんうーんなんだろうちょっと コーンポタージュのようなスープ、まろやかなスープに入っ作ったチャンポンのような、チャンポンみたいな印象でした。読むなって多すぎ、はい。なので、口の中にほんのりまろやかにとろけてはくるんですけど、麺や海鮮の旨味もしっかり溶け出ていて、スルスルと食べ進めることができました。で、続いてこちらの、あ、そうだ、そうだ、うだグミだ、グミ。グミは、 まあ、レモンソーダとグレープソーダの2種 類, 2種類ちょっとシュワッときましたけど炭酸が苦手な自分でもこういうソーダのグミとかは好きなんですよねで、ね、シュワッときてあっさりと食べることができますレモンの味やグレープの味はそこまで強くはなかったですねどちらかというとシュワッとくるほうがするくる炭酸のほうがメインです続いてこちらのイカリシタリンシーフードリングスナックは 裏側にこういうふうにこのステッカーが入って、ね、全部で、ね、24種類ありそうですいや最低でも24個これ買わないと揃わないのが い, いんちょっとあざといなでもお菓子自体はそんなに量はなかったあっさりとした塩味であのコーンスナックのサクサクとした食感が食べやすかったですで最後 一応、チューインガムということなんですけど、一緒に入っているこっちのマス、このマス、ストラップの方がどう考えてもメインですよね。だって、この中に入、だいたいこういう風に入ってたんですけど、もう、こういう風に縦に入ってたんですよ。どう考えてもこれは、これ、こんなところに置いとくどう考えてもこれ、このストラップの方がメインですか、ね、の方が大きな容量取ってて、チューインガムはちょっと、こんなに張り付いてただけでした。 ととても可愛いです、ね、でガムの方はパクッとあっさり噛むことができるそこまで伸びたりはしないので喉に詰まらせる心配はあまりないかもで今回ですがこちらのクリーミーラーメンがまろやかさと旨味のバランスが良くて一番美味しかったので代表としてうんと5点とさせていただきますそれでは